こんにちは G です今回は2つ話題がありますデュアルモニターとワークスペースについて比較と利用方法をご紹介します最初は Mac のデュアルモニターです27インチモニターを外部モニターとして接続しています注目いただきたいのはモニターをまたぐウィンドウの挙動です MacOS では意図的にモニターをまたぐウィンドウの配置を禁止しています。ウィンドウがどちらのモニターに属するか決めるのはカーソルポインターの位置です。個人的な感想ですが使ってみてこの挙動は極めて合理的と感じています。Mac でも昔はモニターをまたぐウィンドウの表示が可能だったんですがおそらくは 用途や互換性などの評価の中仕様が変更されたのではないかと推測します一般的なデュアルモニターの利用方法は片方でウェブを見ながらもう片方で作業をするつまりワークスペースが2つある使い方とミラーリングして同じ内容を表示させるプレゼンなどの用途があります もちろんデザインやゲーム関係の利用ではその限りではありませんが一般論としてはこの2つです Mac での設定はシステム環境設定のディスプレイで行います画面ではミラーリングの様子を表示していますモニターの配置解像度ミラーリングなどの設定が行えます オーディオの設定はシステム環境設定のサウンドで出力先は一つだけで排他的選択ができます次はラズベリーパイ OS を見てみましょう27インチモニターと24インチモニターを使用していますスクリーンコンフィギュレーションで モニターの配置と解像度などが設定できますミラーリングするには HDMI1 と2を重ね合わせますサウンドの設定はタスクバーのボリュームアイコンで行います出力は一つだけです Mac の時と同様の画面を表示してみましょうラズベリーパイ OS ではご覧のように モニターをまたいだウウィンドウの表示が可能ですなおモニターをまたいだというのは両方のモニターに同じウィンドウの一部分が表示される状態を示しています。 ただこんなことまでできてしまいます全く意味ないですよねこれだけを見ると「デュアルモニターすごい」とか思うかもしれませんが Mac と比較するとどちらがよく考えられているかが分かります今度は Ubuntu ですコントロールセンターのモニターで モニターの配置解像度ミラーリングの設定が行えますミラーリングはこんな感じサウンドで出力先を切り替えできますがハードウェアデバイスが追加されるだけなので 設定は試しながらになります。モニターをまたいだウィンドウの表示ができます。ラズベリーパイ O. S. と同じ挙動です。モニター幅いっぱいまでウィンドウを広げるのもできますね。 これもラズベリーパイ OS と同じ突然ですが質問ですハイスペックな PC で力技を振り回すにはデュアルモニターは便利なんだろうなぁと思いますだけどロースペックなラズベリーパイでデュアルモニターってどうなのか私ずっと疑問に感じています皆さんはどうお考えでしょう ひるがえって、デュアルモニター以外に広いワークスペースを使う方法についてご紹介します。実はそれぞれの OS で標準でワークスペースを切り替える方法が用意されています。仮想デスクトップとかマルチデスクトップなどと呼ばれている機能です。マルチデスクトップの利用方法を OS ごとに比較してみましょう。最初は Mac。 macOS ではミッションコントロールと呼ばれ複数のデスクトップを自由に切り替えることができます画面では6つのデスクトップを仕込んでいますショートカットキーやサムネイルをクリックして簡単にデスクトップ間を移動できます ご覧のようにデスクトップ内のウィンドウを他のデスクトップにドラッグして移動することもできます。ラズベリーパイ OS の場合、少し設定が必要です。メニューの設定からメインメニューエディターを立ち上げて設定を選択。オープンボックスコンフィギュレーションをチェックして OK ボタンをクリック。 メニューの設定に表示されるようになるので OpenBoxConfiguration を起動しますデスクトップタブを選ぶとデスクトップの数を設定できますここでは3個にしてみました次にタスクバーをクリックしてパネルのアイテムの追加削除を選択します追加ボタンをクリックして デスクトップページャーを探して追加しますタスクバー右端にアイコンが3個並びましたまずブラウザーを起動してみます 次にデスクトップを切り替えてターミナルを起動してさらにデスクトップを切り替えますタスクマネージャーを起動してテキストエディターも起動しますご覧のようにページャーをクリックしてデスクトップを瞬時に切り替えてきます ウィンドウのタイトルバーの右クリックでそのウィンドウを別のデスクトップに送ることもできますコントロール・オルトキーを押したままマウスホイールで超高速切り替えができます部分 u のワークスペースはとってもよくできています 設定なども不要ですす。ぐ使えます切り替えは画面右下をクリックしますこの切り替えはボトムエッジアプレットというんだそうですウィンドウタイトルバーの右クリックで別のワークスペースに移動できますショートカットキーはコントロール・オルト・矢印 これが結構便利ですワークスペースを増減するにはボトムエッジアプレットを右クリックで設定を選びますご覧いただきありがとうございました今年もあと2週間余りとなりました大変な1年でしたね YouTube、を始めて4ヶ月。まだまだ駆け出しなんですがたくさんのコメントや登録ありがとうございました今年はこれが最後の動画になります来年は皆様にとって良い年になりますように来年もよろしくお願い申し上げますではまた次回